お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります踊りご気を付けお客様に礼よろしくお願いしますはいかいい赤つに染まるの ばをてはーーーをか、イタリアン の向かい撃ち命くらずの都合もの。 死ぬ気はつけせよ主力を 見てくださいったお客様。